みんな、今日はお姉さが作ったワリワ組んで、カレーパンパンと遊ぶぞ今からカレーパンパンが来る動待と、う。あ、待たせたな。お待たせ、バイキンマン。バイキンマンが言ってた、面白いおもちゃってなんだ わ大きなお口だな歯を押して、うんうん、先に噛まれた方が負けだよわ噛まれるって少し怖いけど楽しそうだなよしやってみようよしじゃあまずは俺様からね、うんうん、俺様は 俺様、もっかいやってみたいぜそうだねもっかいやろうやろうやろうよーよーしカレ ー, ーママカレーパンマンマカレーパン ないように頑張るぜ。じゃあ、俺様はバイキンマンとはちょっと離れて、ここよいしょお、俺様も一発じゃなかったぜ。よーし、次は俺様の番。絶対負けないぞー。俺様はここあ ま, またバイキンマン当たりか。俺様も絶対負けないぞー。じゃあ、俺様はバイキン。 へそうなんでござるか、私も入れてくれないでござるかいい よ, いいよ、いいよ !3 人で一緒に遊ぼうやったでもバイキンマン、このおもちゃってどうやって遊ぶんでござるかえー、っとね、まずワニワニくんのおもちゃ てるんですかちょっと怖いけど、楽しそうな遊びですね。やかおれさまはい。は 行きましょうじゃあ私はカレーパンマンの横のここすごいでしょう。イキマンマカレーパンマン お, おむすびマンもやるなでもお様す負けないぜすげえなおむすびマン俺らは絶対負けないぜよしお様も絶対勝つぞおれはここはいうわいくぞ負けちゃった バイキンマン、負けちゃったんですね。バイキンマン、また負けちゃったな。ええー、ええー、なあなあ。んもう一回しましょう。でも、もう少しかして、ご飯の時間だなじゃあ、これで最後にすればいいんじゃないそうだね。じゃあ、これで最後にしたら、ご飯にしよう。いいねいいね。よーっと。じゃあ、最後はおの最後からしていいよ。いいんですかうん。ありがとうございます。 端っこじゃなくって、あと1個前のここにしましょう。ポチッ怖いですねー。次カレーパンマンいいよー。やった。俺様かー。じゃあ俺様はおむすびマンの横にしよう。こっちあよかったー。じゃあ次バイキンマンいいぜーよーし。俺様最後だから絶対負けないぞー。俺様はカレーパンマンの位置を少し離れた。ここ。 私が じゃあ次も会おうね。バイバイバイキンマン、何してるんだ？行くぜよーし、行く行く。